こんにちは海のひとときです今回は前回の動画に続き後編となっております前回の動画では高部を浮き釣りで釣り上げそして最後に少しだけ泳がせ釣りの映像をお見せしました前回の動画のハイライトを少しご覧ください なかなか釣り上げるのが難しかったんですがこのあと割とコンスタントに高部を釣り上げることができましたそして前回の動画の最後にお見せしたのがこちらの動画です この動画の続きからお見せしていきたいと思います最後のクライマックスシーンはかなり見応えがある映像になってますので是非最後まで見ていってくださいではここからが泳がせ釣りの映像になっていきます ここでもカンパチがいたようですね を取り直して完壁からすぐ近くのところに仕掛けを落としこのように高めを泳がせて待機をしています。 タカベは幸いにもなんとか岩下に逃げたようですね。 来ましたか見えていたサル缶が突然下に引きずり込まれましたもしかしたら岩下にも何か高部を狙う魚がいたのかもしれませんでは最後の映像です是非楽しんでいってください